えー、と今日は皆さんに僕らが作っている新しいグランツーリスモの情報をシェアできるということですごく興奮しています今回のグランツーリスモはおそらくこれまでのねグランツーリスモのファンの方がプレイしたら本当に嬉しいんじゃないかなっていうキャンペーンモードを中心にしたグランツーリスモになっていると思いますぜひ楽しみにしていてください Thank <laughs> you.